ビジネス英語聞き流しへようこそ。今日のは特別な放送です。英語は今後必要なのでしょうか実はテクノロジーが素早く進化しているこの時代では、英語は今後本当に必要なのかどうかよく議論されていますよね。携帯や通訳機さえあれば簡単に海外旅行もできるし、Google マップ使えば 初めての街でも問題なくナビゲートできます。英語が喋れなくても大丈夫のようなんですけれども、本当に頑張って英語を身につける必要はあるのでしょうか実は私は必要がないと思っています。今のテクノロジーはまだ人間と同じように外国語を活用できるレベルではありませんが、5年後や10年後はおそらく スムーズに活用できるようになります。でも、流暢に英語が話すことで、機械では決して得られないメリットがあります。今日はそのメリットについて話したいと思います。このメリットは、心理的な信頼関係です。ここからは実際に私の体験なんですけれども、シェアさせてください。2019年に、 再来日した時は、本当に大胆な選択肢をしました。それは、初めての街、九州を選んで、誰も知らないところから人生を再スタートしたのです。その時、本当に最初に乗り越えなければいけないのは、賃貸探しでした。けれど、どこを回っても、2年縛りの正式な契約です。 ワーホリビザの私にとってはとても難しかったです。ちょうどその時民泊を借りた女さんと知り合って彼と話をしていた中で他にも物件が持っていることがわかりました。そこで彼と交渉しようと決めたのです。女さんは日本をよく知っているし自分と同じようにビジネスが好きな私に交換を くれたおかげで、他の物件を見せながら契約の条件をすぐに話し合いました。ビザの関係でいつまでいられるかわからなかったため、毎月払いの契約を結びました。実はその後、友達のようになった女さんとはよく街を歩いたり、美味しい日本料理を食べたりしていました。その体験を後ほど振り返って、 本当に日本語が流暢に話しているからそんなことがあったのだよねと感じたのです。目の前の人は頑張って自分の言葉を話すときは応援してあげたいという気持ちが生まれてきます。でももし流暢に喋れるとしたら共通点を結ぶことが簡単にできて仲間意識が生まれてきます。 このような信頼関係は、一人で海外にいたときや、困難に遭遇したときは、すっごい大きな助けになってくれるのです。特に、仕事で行く場合、取引など大事な商談のときは、誰だって自分の文化をよく知っている代表と話をしたいんですよね。これを決して、機械が代行できるメリットではなく、むしろ、 機械化が進む中で強くなっていく人間の本能なのです。機械は外国語でコミュニケーションするときの不便を解決してくれるし、今後は難しいコンセプトも簡単かつ正確に説明できると思いますが、人間と人間のそのような根本的にある心理的な信頼関係を結ぶことは、 できません。そして、外国語を学ぶときで得られる柔軟な思考力も失ってしまうのです。情報を簡単に手に入るこの時代では、情報自身はそれほどの価値はなく、どのようにしてこの情報を活かすか、何を作っていけるかが大事になってきます。 英語はテクノロジーの普及で必要なくなるかもしれませんが、英語を話すことで得られる人生の感動と不思議な体験はずっと続いていきます。あなたはどんな人生を生きたいんですかどんなライフスタイルを作りたいんですか未来を想像しながら 考えてくださいきっと大事なものは何かはっきり分かるようになります。